今回は誰でもできる簡単にふくらはぎを細くする方法ということで紹介していきます。ふくらはぎを細くするためにストレッチしてる人も多いと思いますが、まず実はストレッチをしてもふくらはぎ細くならないんです。今回の動画を最後まで見ると、なぜふくらはぎを細くならないのか、ふくらはぎを細くするためにはどうしたらいいのかというのが根本から分かってきます。運動も含めて一緒にやってみてください。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回はですね。 簡単にふくらはぎを細くする方法というのを紹介していきます。ふくらはぎを細くするためになんですが、大切なのは足の裏の重心、股関節周りの筋肉、この2つがまず一番大切になってきます。なぜかというと、ふくらはぎは右と左に筋肉が分かれています。どんなにストレッチを頑張っても足の裏のバランスが悪いと内側だけ大きくなる、外側だけ大きくなるって言ったまん丸のふくらはぎになってしまいます。次に股関節周りの筋肉が弱ってしまうと歩く際に 足を上げずに足首で歩いてしまう形になってしまいますそうなるとふくらはぎに瞬発的に力がかかってしまうのでどうしてもふくらはぎの筋肉が発達してなかなか細くなりませんそこで今回は足の裏のバランスを良くするために矢印塀というエクササイズを行いそれで足の裏のバランスと股関節周りの筋肉を強化していきますその後にストレッチを含めてふくらはぎ痩せを行っていきましょうそれでは紹介します矢印塀とっても簡単です 足になった状態でバランスを30秒間とってください少し膝を曲げた状態で足をいろんな位置にバランスを取りにくく保って30秒キープですこれで足の裏のバランス弱っている中殿筋小殿筋が鍛えられて正しい歩き方が作れます行きましょうスタート中腰でいろんな位置に足を持っていくだけです やったことある方簡単かもしれませんがいろんな足の位置でバランスを悪くして足裏をいろいろ使ってくださいどうですか皆さんとっても簡単だと思いますがバランスを自分で悪くしてくださいあと少しですはい OK 反対行きましょうスタートこういう感じでね いろんな位置にバランスを。悪くさせてください。歩く際に使われるのが、この。この辺を使われます。この辺の力がついてくると。歩く際に、自然と足が上がってね。ふくらはぎの負担のかからない歩き方ができます。どうですか。はい、オッケーです。 次にふくらはぎに疲れをためないためにストレッチも大切になってきます一緒に伸ばしていきましょうはいこういったランジの姿勢を作ります膝痛い方はタオルか何か敷いてくださいこの状態で膝を伸ばして前かがみですたまにつま先上げてください30秒です行きましょうこういう感じでねつま先を伸ばして膝を伸ばす 爪先を上げて膝を伸ばすこういう感じで回してください足首硬いと瞬発的にふくらはぎを使ってしまうので筋肉をやおくするのも大切で す, あと少しですはい OK 反対も同じようにいきましょうスタートグッとね 腰がね痛い方はね伸びにくいかもしれませんがつま先を伸ばしたバージョンとつま先を上げたバージョンしっかりね痛いよーって方は硬い証拠ですしっかり伸ばしてくださいよーしはい OK です はい、今度はこのように山を作ります山を作った状態で歩く感じでふくらはぎを伸ばしてください膝の後ろを後ろに出す感じです30秒いきましょうスタートこういう感じでね伸ばしてくださいあまりお尻はね振る感じじゃなくて腰回りを安定させて膝の裏を出す感じで だをしっかりつけてください。これでね。太陽って方はね。足首がちょっと硬いかもしれません。この次に足首伸ばしていきます。どうですか？よしオッケーはい、今度はうんち座りでキープです。もしバランス取れない方はね。こういう感じでもいいです。バランス取れる方、足首が多い方は膝の上に手を置いて。ぴょんぴょん跳ねるだけです。 30秒いきましょうスタートこういう感じでね昔からこうでもいいですこれでね足首の腱をしっかりね伸ばすことでふくらはぎに瞬発的に力がかからなくなってくるのでふくらはぎが疲れにくくなりますこういう感じでねお尻を動、ね、かしてくださいふっふっ はい OK 最後は前屈した状態でつま先を交互に上げます膝が伸ばせる方はね伸ばしながらつま先一緒に上げてくださいスタート最後ですできるだけ前屈して膝伸ばしながら交互にお尻を斜め上に上げる感じでふくらはぎとハムストリング お尻を伸ばしてくださいこんな感じでねちょっと見えにくいかもしれませんがあと少しはい OK ですお疲れ様でした今ので足の裏の使い方歩く際に使われる筋肉 使いすぎているふくらはぎと太ももの裏がストレッチできました。このメニューを全部セットで毎日行うことで、ふくらはぎは確実に細くなってきます。ですが、ふくらはぎというのは、やはり体重によっては負荷がかかりすぎている場合があります。例えば40キロの方、60キロの方、ふくらはぎにかかる力が20キロ差があります。体重が減っていくとともに、ふくらはぎへの負担が減ってくるので、もちろんその方が細くなりやすいですが、ふくらはぎだけは特別太い。そういった方は、 今回行ったことが原因にあるかもしれません。マッサージだけしてたよ。ストレッチだけしてたよって方はですね、今回の矢印ベなんかも含めて一緒にふくらはぎ痩せを行ってみてください。頑張ってやったよ。勉強になったよって方はよかったらグッドボタンやコメント、そして SNS もやってますんで、説明欄とからリンク見てもらってフォローやシェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。